今回のメニューを行うことで簡単でもお腹周りしっかりスッキリできます一番大切なのは達成感です初めの1分でもいいですやってみてできるよと思ったら最後までやってみてくださいまずは座ったままで足を交互に動かします交互に足を動かしていきましょうもし抱えにくかったら少し開いて曲げてもいいです ちょっとお腹を引っ込めると、上手に腹筋が使えます。手の位置は楽なところでいいです。後ろにつくよりね、横構えの方がいいです。オッケー、今度は足を。交互に上げましょう。少し上がればいいです。 ちょっと膝が曲がってもいいですからね。足が伸びてる方が腹筋使うことができます。お腹をぐっと引っ込ませながら。オッケー。今度は交互に足を上げたら。タッチ。 高く上げる感じで。ももを胸につけるイメージで秋っぽい人はですね数数えるといいですよ一二一二っていう感じで。 で今度はしっかり足を曲げて前かがみ太ももと胸がつくぐらい背中が丸くなると腰が丸くなって反り腰解消できます。 調子ですよ。このまま最後まで頑張っていきましょう。オッケー。今度は両足。今のうち呼吸を戻して。よし足を曲げたら、ちょっと前かがみになるイメージで。 この調子で最後まで行きましょう。今回は達成感の目標です。オッケー。今度はこのまま足を交互に動かします。背中を引っ込めながら。 ないようにその調子で最後まで行きましょう。オッケー。じゃあ今度は手をつかずに。足を曲げた。ら伸ばす。 手を腿の上でもスマホ見ながらでもいいです。足を開いて曲げたら伸ばす。バランスを取りながら。 手をついて、足をパタパタパタっと動かしたら途中で休憩。息吐きながら、うん、息がなくなったら吸う。マイペースでいいですよ。 今度はしっかり膝を交互に抱えていきましょう引き寄せながらお腹をしっかり引っ込めるとできるだけ膝が近づいてきますから。 少しで終わりますから、頑張って。オッケー。じゃあ今度は。寝転がって起き上がったら膝曲げる。寝転がって起き上がったら膝を抱える。 いきますよ。オッケー。お疲れ様でした。最後までできたよって方、達成感あると思います。グッドボタンとコメントで教えてください。もう一本ぐらい頑張りそうだよっていう人は、おすすめの動画か関連の動画。どっちか一本頑張ってみて。